平成28年12月6日、第18回米食味分析鑑定コンクールで、大会最高位となる国際総合部門で金賞を獲得した中山さん親子が、阿蘇市役所を訪れて佐藤市長に受賞報告を行いました。受賞報告に訪れたのは、阿蘇市高原の農業、中山道也さん、北斗さん親子で、 まず2人が所属する米の研究会を組織している阿蘇田園空間博物館の山本理事長が喜びの報告を行いました中山さん親子は今月菊池市で開催された第18回米食味分析鑑定コンクール国際大会に出品しましたこのコンクールは新米のうまさを競う国内最大のコンクールで今年は 国内をはじめ、アメリカ、中国からも出品され、お米のオリンピックと言われている大会です。中山北斗さんはピカマルという品種を出品。見事、大会最高位となる国際総合部門の金賞に輝きました。金賞を受賞した北斗さんは、受賞の喜びと今後の抱負について次のように話しました。 地震や噴火がある中このような素晴らしい賞をいただくことができてすごい光栄に思っていますでこの賞を受賞することによってその人たちに元気を与えられたかなと思っております地震のあったせいでやっぱ心が折れそうになったんですけどその中でやっぱ 一生懸命やれたやったのでこの賞は特別だなと思います父の技術を全て吸収できるように日々努力していきたいと思います